どうもクニです私は今現在韓国の釜山の方に来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねアゴダ 5つ星の中で最安のホテルをねご紹介しようと思っております今日はですね私が釜山に宿泊する最終日とはいなっておりまして今回ご紹介するのはですねこの後ろにあるかなり大きな建物になりますホテルの名前はですねコモドールホテルプサンというところになってますかなりね古くからある老舗のホテルという形になってますので建物自体もねちょっと色あせた感じでまさにね建物 ものは大きいんですけども古い建物っていうのが外観上からわかるかと思いますそしてまずはじめにこの宿泊費の方をご説明しようと思うんですけども今回私がね宿泊した費用はですね9690円となっておりましてこれは2名の金額になって朝食はないという形で素泊まりですねそのような形で9690円という形になってますアゴダの5つ星というねこのランクで9690円で2名です まりというのはねかなりコスパのいい金額じゃないかなと思ってるんですけどもまだねチャンネル登録者数370人ちょっとぐらい、はい、なので現時点ではまだ収益化してないので貧乏ユーチューバ r という形にはなるんですけどもなので五つ星なんですけども格安・最安ホテルというものをね選んでみましたホテルのね逆側の方を見てみるとまあこんな感じでねまあ小さい建物があるような形なんですけどもここから急坂になってはいこんな感じでね 奥側にはねもうプサンの、はい、海が見えてもう目の前にドーンと、はい、大きなホテルが建ってるような形ですねそれではですねこれからホテルの方近くまで行ってチェックインしてこようと思いますそしてお部屋の方ね中とか、はい、ご紹介しようと思いますはいホテルの近くの入り口のとこまで来たんですけどもほら建物がめちゃくちゃでかいんですよいやー間違って見るとかなりでかいですちょっとチェックインするの楽しみそれでは 入ってこいと思います。はい、ホテルの方に入ってきました。目の前がね、ホテルの正面玄関になっております。そしてこの階段を上がってきまして、こちら。 はいこの真っ正面がねホテルのレセプションになります。もうレセプションのところにねなんか赤い数字で電光掲示板みたいのがあるんですけどもレントですね両替がここもできる感じになってますね。あまりね金額は安くなかったですね空港と対して変わらない金額になってます。そして左手側こちら行きますと。 ここね、ウェディング、まあ、結婚式の予約の、ね、小さなお部屋になってましてここホテルの中で結婚式も、ね、取り扱っているそんな形になってます右手側の方行くと、ね、なんか会議室みたいな大きな広尾みたいな感じになってましてこんな感じで花が上がってまして会議室予約して使えますと、まあ、結婚式の、ね、披露への会場みたいなこんな場所ですねそしてこっちの、ねはい、レセプションの 右手側こちらに行きますとちょっと綺麗なはい場所になってますこんな感じではいおしゃれですねこれも赤と青のなんか中国式のシャンデリアみたいなはい感じのものですねそしてねこちらの右手側行きますとはい24時間使えるなんかビジネスセンターと書いてまして無料でパソコン使えたりインターネットね できたりあとはこちらに、はい、プリンターもありますねでそして左手側こちらに行くと、はい、ワインとかあとアイスクリームが入ってる冷蔵庫とかなんかあってあとはここにね、はい、パンとか、はい、こんなのがございます定食屋さんですねはいここにスプライトカコ・ここはコーラ、はい、ペリエウォーターとか、はい、置いてあります こんな感じでラウンジバーとなってますねコモ、はい、1979年っていう、はい、表示がされてますねメニューがねなんかこんな感じですね、はい、ハンバーガーとかあとはこんな感じでポテトあとカレーとかコーヒーティードラフトビールビールですね、はい、ソフトドリンクカクテル あと、ウィスキーだったり、あと、スペシャルワインとか、ラムとか、ジンとか、こんな感じで書いてありますね。軽食屋さんですね。ラウンジバー、ほぼ、1979というところになります。それでは、こちらのレセプションの、チェックインカウンターですね、あるところ、ちょっと抜けていきましょう。はい、こちらにね、はい、電光掲示板。はい、両替の、まあ、電光掲示板ですね。 そして奥の方に、はい、来ました、まあ、こちらは、ね、お部屋に行くための、はい、エレベーターがありまして、階段がありつつ、でこちらが、ね、朝食が食べれるところだったり、あとビュッフェの、ねはい、ディナーとかもやってる場所になってるみたいです。 はい、ビッフェのプライスが載ってましてウィークデーズディナーって書いてあるんですけどもあとウィークエンドディナーですね4万5000ウォン、はい、キッズの場合だと2万ウォン大人4000円ぐらいですねで子供がたい2000円ぐらいでここで食べれるみたいですなんかねここ宿泊しないでこのビッフェだけで来られる方もいらっしゃるということで結構人気なビッフェの場所になってるみたいです今回私はねこれ利用してないんですけども気になる方はねぜひホテル泊まるついでにね ここでビッフェも予約してみてみください、はいはお部屋の方に来ました私が宿泊するお部屋はですね5階の519号室になりますここもねカードタイプで鍵になってるという形ですねそれでは入っていきましょう私はねすでにもうバッグとか撮影で重かったのでバッグはもうすでに中に入れてますはいそれでは中に入っていきますはいまず部屋を 明かりを、ね、つけるためにここにカードを差しますと、はい、お部屋はです、ね、こんな感じで、はい、かなり広いですいやこれだけ広ければ、はい、いいですねここのホテルの外観はかなり古いんですけど中はねはい綺麗になってますね下の床も、ね、かなり綺麗になってましてベッドも綺麗ですで奥側の壁の方もねかなり綺麗ですねでまずはじめに入り口の方にちょっと戻りましょうか、はい、こちらの方にクローゼットが 開けますとクローゼットに明かりがちゃんとありましてハンガーがあったりつなぎですねでスリッパが下にあってあと金庫あとここにブラシですねあとは靴べらも置いてありますでここにもねこれゴキブリスプレーですねなのもありますクローゼットの中はこんな感じになってますねそして今度逆側、はい、こちら こちらに入っていきましょう。どうなっているんでしょうか？開けます。おお、これ浴室ですね。で、こちらに洗面所がありましてで、左手側行くとおトイレがあってで、ここにフェイスタオルですね。2枚あるような形です。で、下にこれが多分バズマットですね。 でこちらに、はい、バスタオルが2つありますで、濡れないように仕切りのカーテンがあるんですね奥側にシャワーがあってはい、ここに浴槽という形になってますで奥側のねここに備え付けのものなんですけども。 コンディショナーそしてボディウォッシュとあとこれシェアって書いてあるんで、はい、こんな感じでねこれはね体洗うためのまあボディーソープと髪の毛の多分シャンプー共用っていう形のものですねはいこんなのがありましてまあ、これで2つという形になってますそして洗面所の方に行きますとハンドソープですねが置いてありますでここにコップですねはい2つありますそして はい、お部屋の方戻ってきましてまず右手側こちらねバッグ置くとこですねゴミ箱があってケトル、まあ、コップ2つとあとティーパック関連がはい置いてありましてウェルカムドリンクが2本とでこちらに有料ですねはいプリングースお菓子関連ですねはいこんなものが置いてありまして料金なんですけどもはい金額の方なんですけども金額はねこんな感じになっております クリングルスの金額はね2200って書いてあるので220円ちょっと高いですねはいコーラもだいたい220円ポカリ、はい、飲み物はだいたい2200ウォンって形になってますねヘネシーが1万5000ウォンで1500円ですね50ミリリットルって書いてありますはいでこちらにコンセントが2つとあと USB のポートが2つという形になってましてで隣にテレビが ありまして、まあ、ティッシュあ、これはまあ自分のものですね。で下に冷蔵庫ですね。冷蔵庫を開けてみると、あすでにドリンクが入ってます。先ほどご紹介した有料の記入する用紙があったので、それの現物ですね。こんな感じで置いてあります。 でそしてこちら側にテーブルと椅子2脚という感じになってまして最終的に最後に、はい、ペットですねこんな感じになっておりますそれではですね次はここから外の景色がどうなってるのかね、はい、ご紹介しようと思いますじゃあカーテンを開けましてオーブンはーいこんな感じに。 なっております。5階からの景色がこんな感じです。はい。いやあここ綺麗じゃないですか。まあ元々ねここのホテルはね標高高いところにあってでそれでいて高い建物になってますのでかなりね高いところからの景色が見れるという形になりますね。 はい、いや夜になるとねまた景色がいい感じに映るんじゃないかなと、はい、感じとは言いますけども「のどかな」の景色はですね、はい、これで以上となります。 はい、以上でねコモドールホテルさんの宿泊をしたお部屋の、ね、レビューをご紹介いたしましたここの部屋皆さんにとってはねどんな感じに見られたでしょうか私はねこれだけ広くて綺麗なホテルなので私はね金額を見てもねかなりコスパのいい、はい、ホテルじゃないかなと思います今日ね何名かの日本人の方もねちらほらここ宿泊するのを見かけていたので日本人にとってもね良さげなホテルなんじゃないかなと感じておりますもしね 策先の一つのね、まあ案として、はい、ご検討なさってみてください。私はいいと思います。それではね、短いんですけども、朝食ね、明日はここで予約してなかったので、ここで終了となります。今回の動画ね、参考になったと思いましたら、グッドボタン高評価。まだチャンネル登録されてない方はですね、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、これで終了となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。